どういうつもりで俺を助けたのか知らんがな思い通りにはいかんぞその通りなかなか鋭い見解だよ、ジェイジー警察官ここにサイエンスエキスポの強盗がいるぞさあ、打て撃つんだジェイジー今回ばかりはお前の見解通りになったな動くな、スパイダーマン君が強盗をしでかしたとは信じたくないがどうやら確かなようだなデアデビル 今は説明している時間がないどうなんだ教えてくれ嘘をついても私には分かるお前が本物だと知る方法があるか何だといいか真実はこうだオクタビアスの発明を持って逃げたスパイダーマンは偽物だ僕じゃない僕ははめようとしているやつがいるらしい理由はまだ分からないけど警察が僕を捕まえてからでは遅すぎるそうかならば行けニューヨーク市警がこちらに向かっている何だって僕は信用するのか信用する必要はない嘘をついてないと分かれば十分だ分かるのか君がスーパーパワーを持っているように 私にもあるのさ君の無実は公表するつもりだが警察は君を追い続けるぞ気をつけろその通りだいつから僕はうっ